ママトーク編で す, いただきます<笑>お願いします<笑>お互いね、二人の子供を持つ母なんですね、うんえっと、私は上の子がまあ4月から小学3年生の男の子と、ね、あと二人目ちゃんは女の子娘なんですけれども、春からは幼稚園に年少3に上がりまして、うん、もうイヤイヤ期を超えたかと思いきや、<笑>あと引きずりながらイヤイヤ期がちょっと残ってます、えー、<笑><笑>なかなか終わないんだね。<笑> えー、今さ僕は持ってるは、えー、そんな年でございます<笑>そしてこちらのお子様がご紹介、はい、いただきですか2人、えー、姉妹でして上の子が来月三歳になりますはいで。下が去年の秋に生まれましてまだ四ヶ月でございます四ヶ月ちっちゃいかはい<笑>いや今はちなみに収録中ははい、はいはいはい、パパが見てくれてますパパ あ, ありがとうございま す,、はい、とます楽しくおしゃべりさせていただいて久しぶりにわー、まあ<笑> ね、こんなことがないとなかなかパパに2人歩きで外に出るってなかなかないのでい<笑>ありがたいですよねありがたいでございますお願いします2人のお子さんを持ってるダンサーさんということでね聞いっていきたいと思います、うん、ではですね妊娠中なんですけれども、はい、これをやっとけばよかったなって振り返ってまたにい気ですね思 う, う, うことありますかえっと1人目を経て2人目はだからいろいろと や, やれた感じなんだけど、えー えっと、腹式お吸の練習です、ね、おさんそうそうそうそうそう変変変変で友達から「食ロロジー」って聞いたことある聞いたことあるけど分からない食<笑>ロロジーっていうのをまあ呼吸法なんだけど毎日その音楽を聴きながら、うん、あの深呼吸して。 あのお産のイメージをしてて、まあ、イメトレお産とイメトレあそそうそうそうそのううううをいいよっていうのを聞いて1人目の時に も, もうすでにそれは耳にはしてたんだけどちゃんとなんかこうトレーニングとしてはやれてなくてで2人目の時は本当はなんかもう割と早い段階妊娠初期からやっとくといいらしいんだけどへー私は最後に3か月かな毎晩その音楽を聴きながらイメトレと寝室。 式呼吸深呼吸の練習をするっていうのをやってました。ああ、なるほど。なお、お産した時に私助産師さんとかに言われたのは、うん、あの段差の方ってこう。その呼吸法とか、うん、今行きんでとか今止めてっていうのが上手な人が多いんですよ。とは言われたんですよ、うん。そうなんだ。みたいな。なんか段差のその一瞬でその振り付けを覚えたりとか。うん、立ち位置とかポジションをすごい、うん。すぐ確認したりとか。うん、結構頭使って体使ってが。 すごい日々使ってるじゃないですか、うん、頭と体、うん、だからそれの出発力みたいなものが、やっぱダンサーさんはいいらしくて。うん、確 か, に確 か, にかイメトレもね、もしかしたらそのお産する時の手前のイメトレも、はい、ちょっと得意の中のダンサーとしてのこう能力の。一つかもしれないね、一つの役立ちましたか。役立ちました、でもね、えっとね、一人目と二人目とお産のこう、六さっていうか。 全然違って、うん、でもそれが何が要因だったのか分からない2人目だからなのかそのイメトレと呼吸の練習をしてたからなのか、はいはい、病院も違う病院で産んだからああ、ね、多分そのお産への導き方も若干ちょっと違ったりとかしたからそれが違ったのか、まあ、何が要因なのか分からないけど2 <笑>人目はとにかくやっぱ全然楽だったっていうのはある。 2人目の時には結構早い段階で切迫早産気味ってちょっと言われて で,、ね、でも「気味」ぐらいそんな別に急をするあれじゃないけどちょっとなってきれば安静にしてねみたいに言われてしまったのでそこで、まあ、どうしようって迷ったんだけど動くのをちょっと一応医師が大丈夫ですっていう場合じゃないとあのトレーニングは。 やっぱりなるべきやらない方がいいっていうのがあるから、そ, ね、そうだからレッスン通ったりはちょっとしないで、うん、早めにあの里帰りしたりっていうのもあったから、里帰り出産っていうのは一人目二人目どっちもですか？両方とも千葉の方に、うん。あ そうなんですね。それ、ね、をもう選んだのは、理由ありますか。あ、なんかもう、そういうもんだと思ってたっていうか。<笑><笑>間違いですね。そう、前から姉が三人産んでて。あ、そうなんですね。姉が三人とも里帰りを産んでたから、えー、なんかもう、そういうもんなんだみたいな。<笑><笑> 初めか ら, めからそかモデルがいらっしゃったんですねそうそうそうそ う, そ う, そ う,、うん、うちの両親にとっては4人目5人目のままなのでああベテランあそれが3人あさと帰りだからその経験が<笑>そう3前0後3の2か月間はどう過ごしているっていうのはもうおじいちゃんおばあちゃんが分かってるんでああありがたいですい、ね、もう そ, その元に<笑> 東京に住んでたので、うん、どこで産もうかなあれだったんですけど、うん、もう1人目の里帰りは本当に天国のように楽だったので、ね、産後がねやっぱり、うん、里帰りしてよかったなっ2人目の時はさすがにお兄ちゃんの予定もあったので里帰りができなかったんですけど そ,、ね そ, ね、そうなんですが、都内でもう自分で頑張るしかなかったんですけど、うん、<笑>やっぱり里帰りができるタイミングのお産の時はした方が あの楽ですね。うん、その周りのは家族ができも、ねまあまあ、ただそう今回切迫かく気味って言われちゃって、はいはい、予定より2ヶ月早く帰ったので、ね、4ヶ月半帰ってた4ヶ月半パパは1人暮らしだったからそれはかわいそうだなって思った嬉<笑> し, <笑>しいで上の子もパパ大好きだからそう、上の子がねずっと会えないのがかわいそうだなと思ってでちょうど去年の夏頃コロナもあれで、はいはいはいはい、だから ちょこちょこ来るよって言ってたんだけど、読み取れた方がいいかもねってなって私もね。その会長さんにね。ずっと出て欲しかったんです。このダンサートームに、うん、あのいつお呼びしようかっていうのを<笑>時期を見計らってたんですよ。まだあマニプさんだなと思って生<笑>まれてから呼んだ方がやっぱり。<笑> 安心感とお気を使われてるで、<笑>こうっていろいろ時期を考えてちょっとご迷惑させてもらった困るので、うんね、お疲れ様でございます。お疲れ様でございます。<笑>本当に疲れるんです。実<笑>際<笑>エピソード聞きたいんですけど、はい、まあ特に多分みんな大変なのかな、まあ、初めてだし、っていうの一人目がね、うん、なかなかみんなこうドキドキ大変なことがあると思うんですけど、うんうん、超アンザンでした。あれど<笑>うなのよ。どうでしょうか。えっとね。うん はい、病院に着いてね、3、4時間で出てきたからね、本当にそう、しかもそうなんかそう<笑>朝、今日うなんかいつまでお腹痛いかなー、ぐらいな感じで、そこから何時間が経ってきて、うん、あれ、なんかさっきからお腹なんか痛いって思うなー、みたいな感じな波ある気がすると思って、時計見てたら、すでにもう5分置きなの、痛みが来るのが。 一人目のときって陣痛が10分おきになったら病院に電話してくださいって言われるじゃないですかそれがすでにもう5分おきででも弱いのすっごいそうなんだずっとかじゃなくてめちゃめちゃ弱いこれが陣痛なのかみたいな感じの痛みがめるめるめるでもすでにぴったり5分の感覚できてて電話してみた方がいいのかなと思って電話してで、まあ、まだ弱いんだったらあれだけど って言ってじゃあちょっとまた1時間後ぐらいに電話しますって言ってあ明らかにさっきより強くなってるなって思ってやっぱり腎痛っぽいです、ね、じゃあ来てくださいって言われて病院着いてそこから3時間後ぐらいに出てく四、えー、時間、んそうそうそうそ う, そうどんどんどん腎ど痛んが来るたびに大きくなって自然分娩自然分娩でしたおおどうでしたか経験してみてねえあれ何て言ったらいいのこんなに いんかもう説明のできない痛みですよね私もめちゃめちゃ叫んじゃうタイプですっごいう<笑>んだけどうんだうとうんだうとそう2目の時はちょっとね出血が多すぎて出産時は出血多すぎてで分娩台でねうんだと2時間ぐらい寝てるんですよね 2時間ぐらい寝てて、じゃあ起き上がってみましょうか、ちょっと出血多かったんで、大丈夫かな、クラクラしませんかとか言われながら起き上がっ て, て、よいしょーでそのまま一旦気んしないかけて、加、え、藤、ー、さん、加藤さんみたいな感じで、<笑>目開けますみたいなあ、じはって開けたら、よかったみたいな感じで、<笑>じで<笑>そこから点滴打って、まあでも、輸血したりすることじゃなかったけど、一瞬貧血にはなった。 てますけどなかなか妊娠、うん、<笑>中は別に貧血とかもなく<笑>、うんま、だ何い件 か, か分かんないけど強い強い2人目のときは正常だったから二人目の時はどうだったんですか、うん、自然分娩、うん、で, でもちょっと産院が違う産院にしてだから割と1人目の時と同じようにって思ってたんだけど、はいはいはい、普通に検診38週の検診の時に。はい あ、もう子宮口も開き始めてるし今週中に陣痛来るかもねとか言われてあそうですかってそのまま帰ろうとしたんだけど1人目の時どうだった青さんみたいな感じであもう結構早くすまんとまるで計算句みたいって言われました<笑>だか言ったらそしたらもう本当にまれ、あ、にだけど タイプの人は陣痛来てから入院着くまで間に合わないとかっていうこともなくはないし、えーまあ、自然な陣痛待ってるとね夜中かもしれないしもう大変だろうからもう明日入院してうんじゃいかみたいな言われて<笑>ええー、そういう選択肢あるんだと思って、えーまあ、でもちょっと出てくるタイミングは本人に任せたいというか。 そのうん、この人の誕生日をこの人に決めてほしいみたいなのがちょっとあったんだけど計画的すぎずそうそうそうそう、うん、でもまあなんかちゃんと体制を構えて陣痛が来るっていう方が赤ちゃんの負担も少ないよみたいに言われて「うんうんうんうん、じゃあそうします」って言って検診の次の日に入院して促進でやって、はい、その日の夜中に生まれ おなるほど、早い そ, うでえその時は上の子ちゃんはまだ小さいですけどうんおじいちゃんおばあちゃんにずっと見ていただい て, い て, いだいてコロナだったの で, で入院中の面会もなし だ, っただけどで す,、ねで す, ね、すごいよ二人でそのね陣痛<笑>が来るまではすごい時間がかかったんですよ、はいはいはい、入院してでもね入院して最初もう結構すぐに陣痛起こったんだけどやっぱり波があって促進剤でね、うん をを打ってて痛を起こしてるんですけどでなかなか生まれないななかなか来ないな本格的な陣痛があって感じでその日一日別に辛くうんとかじゃないなんかお腹張ってるけどみたいなのがずっと続いて夜中になって夜中に破水したそしたら一気に腎痛。 うーってきて、でもそ15分40分でも痛かったでしょ。その痛い 叫ぶんだよ、叫んじ<笑><笑><だ><笑>ゃうんだよ、声出ちゃうんだよ。<笑> 賑やかな出産ですね、そ入院中に授乳かの方教えてくれるんですよね、助産師さんが授乳の仕方とか教えてくれるそう、ねそう、あれが同じになったままにいつもったんですか、はい、とかちょっと喋ってて、はい、あの何日、何時ごとですかねあ多分隣の分娩室にいましたって、すっごい叫んでらっしゃいましたれて、<笑><笑><笑>ごめんなさい、気さかったですよね<笑><笑>あ聞こえてるのよ。<笑><笑> ですけどはいまあ、今2人もちっちゃい子さんも育てられてると思いますけど、はい、どうですか育児始まってみて<笑>イメージが違ったと か, なん か, かイメージ通りに大変<笑><笑>えどうなんですか出産されるまではすごい大きなステージにね、はい、たくさん出てたじゃないですか斎、うん、藤さんの中であのいつかでもその子供をもとうっていうあそうい う, こう理想というかこうイメージがになかった。か なかったうん、絶対子供欲しいとかも別になかったし結婚願望 も, も別になかったし、うん、っ自然の成り行きでそうそうそうそうそうそう自然の成り行きってなんだよって感じだけど<笑><笑><笑>本当にそうですすごい結婚したいとか絶対子供欲しいとかも別になかっただか昨日あ実際にもお子さんがこう生まれて出てきて、うん、新生児育児かな、うん、どうでしたか一、うん、人りみちゃちゃ ん, ちゃんどうだったっけね<笑> そうですね、もう思い出せないんだけどっていう感じ今のねもうちょっと落ち着いたら思い出すのかな<笑>ヶ月下の子4ヶ月経ってると新生児のあのふにゃふにゃ感はもうないですよねそうですね結構しっかりしてきたなんかいろいろ調べたり読んだりしましたうん全然してなくてさやかちゃんが勧めてくれた本をあ覚えてるあれハッピーーーースってそ う, そう<笑>あの去年のねちょうどそのインスタライブ で毎日インスタライブをやってたんですよ平野でも ね,、はい、ね そ, うでその中で、まあ、ちょこっとこうコメント読んでトークしたりとかもしてたんだけどその時に子育ての話何の話してたんだろうもう全然言となきゃないわみたいな感じのこと言ったのかなそしたら「この本おすすめですよ」ってコメントでさやかちゃんが言ってくれたんだよね<笑>そうなんかそう私は結構育児本を買うようになってたのでい個いその0歳から3歳までの 辺で3歳から6歳あるんですけど説明したらいといバー じ, じゃあそ の,、うん、あのリンクをもうて、ね、その本にめちゃめちゃ救われた本当<笑><んと><笑>いや本当にあるあが書いてあるじゃん<笑>あの本よかったら読んでみてください本当におすすめですそのままになるから皆さん読んでください本当にいっぱあるんでね行く自分もその合う合わないがあると思います漫画みたいな子育てもいっぱいあるのでよかったら探していっぱい読むとさ余計わかんなくならないそうですね、ななるね<笑> あ, すねある 多分私たちにはま っ, った本だったそうかもしれないですね勧めていただいて<笑>速攻その日にもうアマゾンでごチェットしてめちゃめちゃね助けられてます、あの本に<笑>じゃあそういう本とかはそっかなんかいろんな雑誌とかサイトとかもあるけど、うん、その本を読んでくださったの、うん、そうそう<笑><笑>すいませんなんか、まあね、でもインスタとかで最近あるじゃんこうママに向けたちょっとアドバイスをくれるああ まとめてくれてるんですよねそうそうそうそろ、ねうんうん、とかに助けられてます<笑>あ、まあ、やっぱうち姉がねさんに産んでるんでそれを見てきたのは大きいかな今日はここまで次回も見て な, ほな